君には渡せないーーテイルコンチェルトの魅力はなんと言っても楽しいアクションとファンタジックな世界観ストーリーの先を知りたくてどんどんゲームにのめり込んでいく面白さ そしてゲームの中の主人公と一緒に謎を追いかけていくという一体感しかも迫力あるデュアルショック対応それはまさに冒険体験視点移動のスムーズさで気持ちの良い浮遊感疾走感が楽しめます なステージと緻密な世界観は何度やっても飽きのこない面白さ今までにない冒険エンターテインメント「テイル・コンチェルト」もう間もなく発売ですお楽しみに